はい、どうもめチャンネルです。本日はですね、マリオットボンボイのですね、フェアフィールドについてですね、ちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。昨日2月の22日からですね、フェアフィールド道の駅の日キャンペーンお得な宿泊券販売開始ということでね、もうお得な宿泊券が販売開始いたしましたので、急遽動画撮らせていただいてます。正直ね、私この情報をキャッチしていなかったんですけど、昨晩こちらでですね、YouTube ライブをしていたところ、 もうやっぱりね、視聴者様も本当に情報が早い。フェアフィールドのお得な情報をね、あの、共有していただきましたので、まあ、急遽ね、動画を撮らせていただいております。早速ね、えー、内容言ってみたいなというふうに思いますけど、初めてね、私のチャンネルご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないようにですね、まだチャンネル登録してない方、チャンネル登録と、 ベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速内容いってみましょう。はい。というわけでですね、マリオットボンボイのホームページの方にね、やってまいりました。最新情報ということで、こちらのね、URL につきましては概要欄の方に貼っておきますので、ぜひね、こちらから飛んでいただければなというふうに思います。まあ、最新情報、季節情報ということでね、冬のおすすめスポットとかがありますけれども、さらにその下ですね、 はい。この通り、道の駅の日キャンペーンお得な宿泊券販売開始。2月22日水曜日よりフェアフィールドバイマリオット道の駅ホテルの宿泊券を1万円で販売いたします。4月22日の道の駅の日にちなんだキャンペーンで、通常の宿泊券より 40% もなんとね、お得にご購入いただくことができるというキャンペーンとなっています。ホテルを拠点にとっておきの旅をお楽しみくださいということで、 これね、今、マリオットのホテル高騰、すごいことになってますけども、40% オフでですね、宿泊券をね、えー、ご購入していただくことができますし、これをうまく利用することによってですね、今、マリオットボンボイで実施されている Q1 プロモーション、宿泊実績が2倍つくとかですね、宿泊ごとに1000ポイントもらえるとかですね、まあそういったね、プロモーションをやっておるわけですけども、そちらのね、適用も無事に受けられるということにでま、ね、す。 かなりね、うまく利用していただくことによって、お得にね、宿泊していただくことができると思います。はい。ということですね、こちらの道の駅の日キャンペーン宿泊券ということでね、詳細に行きますと、申し込みフォームの方に飛んでまいります。はい、この下ですね、全国旅行支援による割引を適用される場合は、当宿泊券は残念ながらご利用いただけませんよ。どちらかになります。まあ、こちら 40% オフとなりますから、まあ、地域クーポンはね、いただくことはできませんけども、40% 分だったら、 ひょっとするといいのかなっていう感じですね。地域割引キャンペーンも含むとありますけども、あのご利用はできませんよと。開業している全施設を対象とし、1枚からでもご購入可能なお得な宿泊券となっております。2023年2月22日の水曜日。もうね。 昨日から開始しております。2023年3月15日までの限定販売となってます。宿泊券はですね、2023年の4月10日から2023年7月14日までのご宿泊ご利用いただけますということになってますので、マリオットで今現在ね、実施中の Q1 プロモーションが4月の23日までとなってますから、4月10日から4月の23日の、まあ、約2週間弱ですね。なので、13日間はこの Q1 プロモーションも適用してですね、宿泊実績2 倍ににししててていいいいたただだポポイインントトも1000ポイント獲得していただくこととが、ね、できるという形になります今、フェアフィールドさんでもね、まあ、だいぶ高いところ2万円近くしたりとかね、するところありますので、そういったのをね、うまく利用していただければなというふうに思います。まあ、ぜひね、この機会にご活用くださいという書いてある通りです。まさしくね、その通りかなと思います。まあ、こちらにですね、お名前、お名前のフリーガーナ、マリオットボンボイの番号、電話番号、メール、宿泊送付先のご住所ですね、まあ、ご自宅等ですかね。 え、ご希望購入枚数、スタンダードルーム、ツインまたはキング、ご購入料金が1枚あたり1万円ということで何枚ね、ご購入いただけますかということで、枚数をご入力していただくと。で、お支払い方法につきましてはですね、なんとね、お振り込みのみという形でクレジット決済とはね、行いません。え、こちら記載のですね、トリップベースホテルマネジメント株式会社さん宛てにですね、購入枚数かける1万円分の費用をね、 お振り込みしていただく必要がございます。で、請求書をメールでお送りすることも可能ですよということで、まあ、販売期間が先ほど申し上げたとおり、2023年2月22日から23年の3月15日までとなってまして、宿泊の対象はあくまでも4月10日以降ですね、4月10日から 2023年7月の14日までとなっています。ただしですね、気をつけていただきたいのが宿泊除外日がございます。ゴールデンウィークはね、対象外です。2023年4月29日から2023年5月6日のゴールデンウィークは対象外となりますので、気をつけてください。はい。で、こちらね、開業済みの全施設でご利用いただきます。あくまでフェアフィールドですよ。 で、ご入金が確認でき次第、自宅宛てに簡易書き留めにてご送付いたします。お手元に宿泊券が届いてから宿泊予約が可能となります。だから届く前に予約がね、できない。そういう感じになるんですね。なるほど。で、お申し込みから7営業日経ってもご入金が確認できない場合は、キャンセルとなりますよ、ということですね。はい。で、ご入金をキャンセルや払い戻しはいたしておりませんので、ご了承ください。フロントでの販売及び申し込みは行っておりません。あくまでもこちらのね、 ページからお申し込みいただいて、事前にお振り込みしていただいて、着金確認が取れてから7上げ営業日以内にですね、お手元に届くという仕組みになってます。で、お手元に届いてから予約開始するっていう感じですね。で、有効期限は、 2023年4月10日から7月14日までとなっています。販売期間と宿泊対象期間に時間差がありますから、ご購入後すぐの宿泊はできませんので、あらかじめご了承くださいということになっております。でご利用に関する注意事項ですね、宿泊対象日とか、重複して、ね、入っておりますけれども、宿泊券をご利用いただく場合は、事前にご希望の宿泊日と宿泊券番号をメール、もしくはお電話にて、大阪予約センターまでお知らせしていただく必要があります。この大阪予約センター、フェアフィールドバイマリオ 道の駅プロジェクト大阪予約センターこちらの番号もしくは E メールアドレス宛てにですね、えー、希望の日時等をご連絡していただくと、えー、必要がございますのでご注意ください、まあ、これにね、えー、ご納得いただいた上でですねあの上記の注意事項に同意するということで送信ボタンを押していただいてお振り込みしていただくことによってですね7営業日以内ぐらいにですねお手元に宿泊券が届くという運びとなっておりますはいいやー 存じ上げなかったです。なるほど。まあ、こういう形でね、うまく利用していただくことによって、まあ、上手にね、あの、宿泊でしていただくことができるという形でございます。はい。いかがでしたでしょうかこういったね、フィアフィールドの道の駅の日キャンペーンのお得な宿泊券販売っていうことでですね、まあ、今まで、 まあ、なんかね、あの、チケットみたいな販売してるのがあったんですけど、私ね、こういう情報結構疎かったんですけれども、確かにですね、うまく利用していただくことによって、まあ、フェアルフィールドさんの中でも今価格がね、高騰してるところにやっぱり適用していただくことによって、まあ、一泊ね、1万円でご利用していただくことができますから、これでね、費用を抑えてですね、Q1 プロモーションを利用することによって、まあ、最大でですね、13日間、 宿泊していただくことができますので、まあ、かける2倍で26泊分はですね、その Q1 プロモーションの期間中利用していただいたとしても26泊分の宿泊実績はご活用いただけるという形になるのかなというふうに思います。で、かつですね、まあ、あのー、 1000ポイント分のね、バックもいただくこともできますので、それをうまく利用することによってですね、上手に宿泊実績等もね、稼いでいただくということもできるなというふうに思いますので、まあ、ぜひね、まあ、皆さん今もう予約はね、開始しております。今からね、あの、宿泊券の購入規模を出していただいて、まあ、お手元に届き次第で予約ができるようになりますので、もう早くね、手配していただいて、お手元に早く届いて予約をね、入れていただくことをお勧めしたいなというふうに思います。はい。